約束の時が来た準備はどうすべてにおいて、計画にとどこりはない。あとはただ、時を待つのみだ。違う心の方心心コロだと。まさかお前からその言葉を聞くとはな。確かに私に、人の心は理解できない。だけど。 だからこそあなたたちに迷いがあっては困るいらぬ心配だむしろ心の問題はお前たちの方にあるのではないか私たちバレンタインには感情などない意義や納得などといったものを必要としないただやるべきことをやるだけそれが道具としての役割だだが君の妹は 違うよ<笑>なぜ母さんの考えだ理由を知る必要はない計画にほころびが出ては困るこの計画は我々の悲願だ失敗はあり得ない確かにあいつにはエラーが生じて本来の使命を遂行できなくなったけど もともと今回の作戦を妨害できるほどの重要な情報は与えられてないフん<笑>、ね、そうねでもそうね正直迷いがないとは言えないわこれから起きる惨劇を思えばまだそんなことを言っているのか君だって納得したはずだ この気を逃せば次はまた遠い未来のこととなってしまうそれもその時に世界があればの話だこのタイミング全ての人間に理解してもらうための時間などないのだ分かってるわ私たちはこの日のためにあるのだからそうそしてあの男が介入する前にことを進める必要がある じゃあもういいま あ, あお前はどうだろう、ね、相手はあのソルバッドだ勝算はある私は捨て駒だ勝つ必要などないゆりかごを起動させるそれが私とあなたたちの共通の目的私の役目はそれだけでいいふん<笑>よろしい では始めようでは最後の暁を。 何が起こった詳細不明バビロン中心部から強力な振動と衝撃波を観測していますラムレザルかそうだ結果出ました巨大な物体の出現を確認衝撃波と震源もそこからですそいつが何かを聞いている<笑>成分分析追いつきません現地とは連絡もつかない状態ですくそったれ救援と調査隊を送れ最優先だ了解それから 被害報告の確認を急げ近隣の都市には限界態勢を指示各国の首脳とホットラインも忘れるな情報を共有するはいマスコミや市民から問い合わせが殺到していますあとは参加で処理しろレオ様カイ様より入電ですまずはレオカイバビロンで何かが起こったそっちと関係があるえおそらく 我々も解決に当たっているが緊急事態だ承認を求めたい承認お前が俺にエルフェルトを一時的に解放します何こんな時に何を言ってるんだ認められるわけがないだろうこんな時だからだ今バビロンで起こっている惨劇を止めるためにラムレザルを捕獲するそのためには彼女の力が必要だそれはエルフェルトが進言しているのか いやダメだリスクが高すぎる事態が悪化しかねるたとえ都合のいい面積条件を出してきても信用には足らないやはりかでは仕方ない独断で動かせてもらうぞ お, おい待てくそソくそバンビーノがレオ様今度は何だ 消防イルリア連合カイギと認識最高権限による例外処理8項を適用第2拘束を解除しますエルフェルトさん私の声が聞こえますかはい全てあなたの予言通りになってしまった今さ虫のいい話ではありますが気にしないでくださいこうなるとは思ってましたから止められそうですか 私たち姉妹はお互いに同等の抑止権を持っています止めてみせます最終工作を解除しますエルデートランングイドアイドレス汚れないといいな 私たちの作戦は成功したでも戦って分かったあなたの存在は今後も脅威になるっきっと母さんも邪魔になる一緒に死んでおよし どうしてエル<笑>よかった、間に合ったか二度は言わねえ今すぐバビロンの現象を止めろ。無理、私には何もできない。あなたたちももう間に合わない。そうか、ならくたばれ。 待てラムレザルはこのまま捕獲する状況が見えない今はその方が賢明だ。 巨大物体観測不能消滅しました消えたあはいソナー反応残存法力共に観測できませんバカなあんなクソデカいもんを簡単に消せる法力なんざあるかでですが い, いかがいたしましょう<笑>国民の過剰な反応によるパニックを避けろそれから 先走った情報を流さないように報道機関に釘を刺せ軍と警察機構で連携して24時間体制のパトロールを行うよう指示しろ了解しました調査隊の報告を待つ時間が惜しい国防省に全データを渡し分析と予測を依頼王立大学にも協力を要請しろはっホットラインはどうなった全てつながっていますよし回線を切り替えてくれ協議に入るお待ちください甲様より入電 ラムレザルの拘束に成功したとのことです何確かかお繋ぎします待て一度腐ったれと言ってから俺に回せねえ鳥になってみたいって考えたことあるああねえなうそ一度くらいあるでしょう。 し観的希望であって結果を体感できない妄想だいい大人が考えることじゃねえは何それ目のない言い方空を自由に飛びたいとは考えたことがあるぞ同じじゃない同じじゃない空を飛ぶために鳥になる必要性はないだろううんそうじゃなくてさじゃあゴキブリになりたいと思ったことあるか あるわけないじゃないなぜななぜってそれはだって気持ち悪いじゃないそうかなってみれば意外にいいものかもしれないぞいや全然わからない社会や他人との余計なしがらみが一切ないし点滴も少ない何より迷ったり悩んだりしないし生命力も高い これは幸福とは言えないかえでもやっぱり気持ち悪いしゴキブリ本人は自分のことを気持ち悪いとは思っていないだろうそれはそうかもしれないけどそういうことだ要するに俺たちはあくまで人間の尺度でしか物事の判断基準を持っていない現状から何かになり変わるっていうことは 一般的な死の定義に等しいもっと言えばこの世は自分一人の壮大な思い込みに過ぎないかもしれないこれはまた排イタ的な物言いだねフレデリックだよねロマンのかけらもないヘリクツばっかりヘリクツはどっちだ俺はただ今存在する全ての価値は今はり得る価値でしかないと考えたまでだ だっったら、今をうわ哲学でもフレデリック確かに僕たちは科学者だが同時に人間だよそんな言い方は少し寂しい気がしないか寂しい例えば君にとって過去とは何だいただの記録それとも記憶勘弁しろ 哲学はともかく俺に信心でも得クキタ。では、言い方を変えよう。うもしも今日世界が滅びるとしたら、その時、今の君は何をする決まっている最後の瞬間まであがいてみせるさ残りの1秒が明日に繋がる可能性を探す。恋人と共に過ごすじゃなくて。 先言っ言てるよ二人ともビンス教授の指揮だからって遅れてきちゃダメだからね。彼女、ぼやいていたよ君はすぐに一人の世界に入ってしまうってねっ。分かってるよ。確かに答えを間違った。違うよ、フレデリック。アリアが心配しているのは君のことなんだ。 俺のなんであいつが俺の心配なんかするんだそれはそれはああ君は視界が狭いしワンマンだからね研究所でも敵ばかり作るだろ売れる方が正しいってのかアリアとお前がいる俺にはそれでいい 背徳の炎ソルバッドガイかつてあの男によって改造されギアの力を得た超人以来彼は飢え乾き衝動あらゆる本能的欲求に悩まされるしかしさすがは元科学者海外しもその力を制御する方法を自ら開発しなんとか人間であることを保ち続けているしかしその実は彼こそが<笑>どうした いつになく楽しそうではないかああ素晴らしいよ物語の主役として彼は完璧だまるで目の利かない三流の鑑定士でも彼という存在が至高の芸術品であることを理解できるだろうしかも彼自身のライフワークが自分をこんな目に合わせたあの男とその作品であるギアへの復讐だなんてなんと因果的で盲目的で何よりも情熱的なんだ運命だよこれは 僕たちの作る全体確定世界が神話になるためのね<笑>でもその前にまずは元老院に計画を進めてもらう必要があるああそうだね不安要素だったラムレザルも存外悪くなかったこれからも楽しめそうだ<笑>では引き続きこの銀幕の監督は君に任せるよ ケイト・オルターです10月28日時刻は午後3時15分を回ったところです緊急ニュースが入りましたので番組を中断してお伝えさせていただきます先ほどイルリア騎士団の手によってラムレザル・バレンタインが捕らえられたとの情報が入りました全世界が震撼したあの先制生命からわずか1週間のスピード解決です捕獲の経緯や方法 現在のバレンタインの身柄に関する情報は明らかにされていませんが昨日バビロンで起きた大地震との関係性が噂されていますさて気になるバビロンの状況です現地のリポーターに中継がつながっています現地の可動機さんはいこちら可動機です私の眼前には信じられない光景が広がっております謎の灰がやむことなく振りしきり あの華やかだった大都市が一変一っ子一人見当たらないゴーストタウンへと変貌してしまっております調査団の発表によると現在までのところ生存者は一人も確認されていないとのことです昨夜の大地震とともに全てのバビロン市民が突然と姿を消したとしか言いようがない状況です調査はまだ始まったばかりですが多くの謎が残っており 現在の手がかりからでは何が起こったのかを断定するのは難しく解明には時間がかかる見込みです多くの謎ですかはい発表によりますと市民だけではなくペットや家畜など動物の遺体が一切発見されておらずその一方で建造物などの無機物に対しては一切の被害が認められていないとのことですしたがって 物理的な爆発の可能性は極めて低いと考えられているようですつまり生物だけが忽然と姿を消してしまったとはい現在はこの降り積もる灰の成分調査を行っているとのことで真相究明の手がかりになることが期待されますわかりましたやはりラムレザルとの関係があるのでしょうかはい当然のことながら政府はラムレザルとの関連性を疑っているようです 一方でセントエルモの日が何らかの変化を起こしバビロンを襲ったのではないかという仮説を唱える指揮者もいるようですセントエルモの日ですか感謝祭までにはまだ数日ありますが時期的に考えて可能性は無視できませんねはいまた別の政府筋からの情報によりますと国連加盟国の首脳陣の間で緊急の国際会議が行われており 有事に備え各主要都市で試験運用段階であったオーパスの実戦投入が決議されたとのことです門脇さんオーパスというのははいオーパスは西王朝の指示のもとイルリア連王国が中心となって開発した人造兵士です先立ってのバプテスマ13では突如現れた謎の軍団やその首謀者バレンタインに対してイルリア正規軍の法力が有効でなかったため 多大な被害が出てししままいましたその苦戦を教訓にして開発されたまさに対バレンタイン専用の兵士とのことですオーパスの開発と配備を指導した西欧庁のアリエルス西欧陛下に対してその対応の速さと柔軟性に高い評価が集まっているようですわかりました門脇さんありがとうございました一夜にして数十万人のバビロン市民と 全てのの生き物が忽然と姿を消したこの事件一体何が起こったのでしょうか様々な憶測が飛び交う中、行方不明者の安否も心配されています。市民の捜索に進展があり次第このチャンネルでお伝えしていきます。報道が始まったな。何よ俺たちの活躍が全然ないじゃんか当たり前だ。<笑>どうしてさラムレザル捕獲の立役者が。 同じバレンタインだなんて言えねえだろここに報道陣が集まるのは危険だし我々も困るそれにイリュリア正義軍の手柄にした方が都合がいいんだ会の人気が上がって困るやつらもいる最近のてめえは問題が多いからな<笑>うるさいなあ大人の事情ってやつか ま、こっちはもらえるもんをもらえば文句はねえ100万ワールドドルだっけ夏まみたいのステーキ何枚食えるんだ計算してみろいや、ワリザンはまだ教えてなかったかふぅ<笑>、うん、何にせよ、事件解決の鍵はあのバレンタイン二人が握っている彼女たちが目覚めるのを待って話を聞こう時間がねえ、殴れば起きるだろ 待てバレンタインとはいえ彼女たちにも回復が必要だめんどくせえなところでさ、親父ラジオで言ってた戦闘エルモってなんだくそでけえ落雷だなんだよそれなんでそんなもんに感謝すんだまったくお前は説明が端的すぎる俺の教育方針に文句は言わねえんじゃなかったか。 セントエルモの日というのは13年周期で訪れる超高出力の落雷だ気象学的な原因は解明されていないが決まって秋のこの時期に発生するへえ生前時絶望的な状況にあった聖騎士団がこの落雷によって助けられたことがあるセントエルモの落雷がギアの一団に直撃したんだその落雷によって形勢は一気に逆転し 人類がコーに出る天気となったそれ以来この落雷を聖なるカゴとして祀る風習が生まれたんだえー、っとじゃあバビロンはその雷にやられたってことねえなそれはラムレザルはあの攻撃が起こることを知っていた少なくとも天才じゃねえなあ だ, だが確かにセントエルモの火が人の集まる場所に落ちれば大変なことになる実際 大都市を消滅させるほどの破壊力があるんだ。だからその対策として人類はセントエルモ専用の飛来神を作った。飛来神ああ、それがイルリア城だ。ああ、なるほど。理解できたか。あお要するにクソデカイ落雷ってことか上出来だ。このままではまずいかもしれない。 急な連絡ですみません、バーノン大統領。いや、構わんよ。お互い時間が惜しいところだ。手短に行こう。お気遣いありがとうございます。早速だが、そちらの状況は今のところ、思いのほかを落ち着いています。パニックを覚悟していたのですが。イリュリアの国土は広い。首都から遠いバビロンの事件に実感がわかないのも、無理はない。しかし。 この非常時に俗な放送番組が自粛していないのはありがたくもあり悲しくもありますねどうも事件に対して他人事のような空気があるように感じます自分に類の及ばない物事に対して民衆はそうしたものだよそんなものでしょうかああかつて人類は科学をもって文化を向上させ結果的に 人としての根源的なつながりを希薄にしたと聞く今の我々は魔法を持って同じ道を辿っているのかもしれん笑えませんなそれでそちらはいかがですかこちらも徐々に落ち着きを取り戻しつつあるラムレザルの宣戦線布告の折は各地で混乱があったがそれも収束した早い段階での政府会見が功を奏したよ 大統領とエリカ前大統領の直接の会見で国民も安心したのでしょう。だといいがな。となると、目下の問題はバビロンを襲撃したあの巨大物体だな。あれの正体も目的も判明していない。ゆりかごです、大統領。第一連王の報告によると、ラムレザルがそう呼んでいるとか。では、そのゆりかごとやらとラムレザルの関係性は明白だな。 ラムレザルの捕獲によってバビロンの再現はないと考えていいのかそうであれば気が楽なんですが残念ながらそういうわけでもなさそうです。ほうラムレザルによる宣戦線布告はあのゆりかごに気を向けさせないための陽道だったようです。陽道まんまと乗せられたわけかつまり問題は未だ進行中。 イニシアチブは敵の焼酎にあるということだなはい残念ながらゆりかご対策に加えて黒幕の捜索簡単にはいかんのだろうなああ我々が力になれることがあれば言ってくれ協力は惜しむまいありがとうございますそういえばレオ第一連王が保護しているというもう一人のバレンタインは エルフェルト・バレンタインです彼女からは何か聞き出せてないのかはい相変わらずですなぜか第一連王としか話さないの一点張りで首都に呼び戻して今一度尋問したいのは山々なのですが人口密集地に敵を呼び込むのは危険すぎると判断し保留していますしばらくは彼らに任せるほかないとそうかしかし 第一連王が独断でエルフェルトを解放したと聞いたときには正直肝を冷やしたぞ結果だけ見ればよかったと言えるが悪い方に転んでいたと想像するとゾッとする同感です先日の国際会議のときもそうだったが最近の第一連王の行動は予測がつかんなええ私の辞書にはかなり前から問題児と引けば スクと書いてありますよさて諸君我々はあの揺りかごに関する重大な秘密を知ってしまった連王国すら知らない人類の命運を左右するほどの秘密だいささかの猶予もなさそうだが我々はどうすべきかな<笑>またそんな どうしたね答えなんて最初から出ているでしょ私たちを試すような言い方をしてあなたのそういうところ本当に嫌いよこれは手厳しいねミリア史上はどうあれ我々はこの情報を叱るべき筋に伝える必要があるたとえ闇に生きるものであろうと世界の終末を望む者などいない何より それがザトー様のご意志でもあるだが我々は暗殺集団人殺しの犯罪者集団だ各国政府と我々が本意にしていることは一部で周知とはいえ一部は一部おを振ってイルリア城の門を叩くわけにもいくまい<笑>終戦管理局のマイニング卿はどうでしょう彼ならば イリアのにも顔が聞きます忘れたのかね終戦管理局は元老院の直轄だマイニング卿はともかくその側近にはなるほど世界中の政府高官に元老院の息がかかっている当人が信頼できる人物でも周りに監視の目があるかもしれないとなるとアメリカかあるいは中華連邦か それこそロンガイオイリュリアを離れれば私たちは本当にただの犯罪者だわ仕方ありませんできれば避けたかったが連合会議すく彼ならば元老院とは反目している存在ですうん悪くない判断だすぐに連絡を取りたまえはいあらうん よく考えたら元老院は計画の実行前に情報が漏えいすることを恐れていたはずだからあえて参加を広げずにアサシンを事情も聞かずに金で動く組織を使ってきたのではなくてだったら別に連王に会いに行かなくったって鋭い指摘だが決めつけるのは危険だまさかとは思うけどあたしたちを日の当たる世界に返そうとでも考えているどうだろうね イリュリアの国民性は実益よりも精神を重んじるわ司法取引で御社なんてありえないだが事実君は組織を抜けた<笑>は本当におせっかいねそれがあなたなりのダンディズムってところ私は何も言わんよ受け取り方は自由だそもそもダンディズムというものはもういいわ 加えて淑女なんて言葉が出たらこの場であなたを指すかもしれないそれは怖いでは口をつぐむとするよでもわからないわね言論員はなぜあんな力を欲しがるのか長生きしすぎて暇になったから戦争がしたいなんてことだったら笑えないわ何者だん<笑> 用がないのならそこをどいてもらおう我々は急いでいる判断の遅いま、うん、行いか